はいこんばんはウォルスですえー前回の続きやっていきますえー、っととりあえずおーほほえーアンテナに増幅器を取り付けてボマー痛ってえー、っと防衛省のね爆撃をうわ気持ち悪いえー、っととりあえずしうわー ししのぎ切りましたで、えー、今旧市街へとね必死に逃げ返っているところですよいしょできるだけ無駄なね戦いはしたくないんですけど武器を消耗してしまうだけですしんこっちかオッケー どうもねやっぱり箱があると開けたくなりますよねよいしょ<笑>よしということで ファクトルームのために。<音楽> えー、だんだんストーリーも思い出してきました。 というわけでカムデン医師のところにこれから向かうことになります。で、えー、診療所ですね。ここですか。にこれから向かいたいと思います。 よいしょやっばいちょっと待ってあれとは戦いたくないので登るから登らしていやーよかったなんか生存者がいたりいろいろありますけどちょっと えー、無視していきます嘘お前と会いたくないえー、っといやーこれ渡んなきゃダメか 新たな隔離区域を発見えっこれこの間なんかあおスピードレベルがアップボマーに追われたとこじゃないですかね違うかなこの辺にボーマーがいてうわうわとか言いながらこっちへ 違うか な, なんでね人じゃん人じゃん何そんな敵武きなしで来るならお前な あ, あ大したことない武器だしえどこに向かって走ってんだ うわわわ わ, わちょっと待ったえちょっと待ってんでいるのちょっと待ってマジかちょっと待って<笑>マジかちょっと待っ て, <笑>ちょっ と, 待って<笑>とっさに武器が持ち帰られないというね<笑> あまあ通常の fps やり慣れてる人からすると結構ね独特なはいあれなんでこんなところに飛ばされちゃったんだスキルツリー、えー、とスピードのレベル何にしようかなカウンター ほ5秒間失神するこれなんだタックルあそうそうドロップキックはどうやるんだっけこれか違うなあこれかダッシュ中に R1 を押してジャンプ空中で L1 あジャンプして L1 か OKOK これでだいぶ変わってきますよ 戦い方がスライディングしながらキックこれあんまり意味がないグラップルもあんまり意味がない気がするしカウンターはいいですけどね L1 を長押しして実行そんな難しいプレイできないこっちの方がいいなこれ使いましょうよしあらららちょっと待ってくださいねこれ で な, なんでこんなとこ来ちゃったのセーフ近くのセーフゾーンだからってことか、まあ、とりあえず向かいましょう置いてもしょうがないしアイテム別に補充するあれもないのでうんと間違えた<笑> <笑>いやーなんか独特ちょっと待ってなんか銃持っちゃってんだけどはいはいあそっかそっかここで何独特どっからすげえ遠投だなちょっとあれから身を隠しましょうでこ れ, か こ, これがそうか 形を忘れちゃいました、ね、あそうそうそうそうそ う, そうでここたどり着いたところまでで終わっちゃったんで前回というかあれがねやばいいるいるいるいるいるとりあえずちょっとあいつだけは一発ね いやー強い。 またセーフゾーンかなですねえっ、ー、とインベントリタヒールはあもうあと10回しかないちょっとこ れ, これか間違えてる持ち替えましょうあれはびっくりしたよいしょよかったですね意外と近くで よしよ し, なんとした crane. Yeah, the よしで感染体サンプルをカムデンに届けるということで ちょっと回復剤もうちょっと使っておきますか。 Extra power for my last experiment, and the generators overheated and shut down.、Okay. I、uh, hope you don't mind me reminiscing out loud like this. It's、uh, Quite a number of weeks since I've had the prospect of talking to an actual live human in person. Oh, and, and the door leading to the main corridor can only be opened manually. You'll、uh, have to get to the security room and throw the switch. On my way. よしえっ、ー、とーこれでねえっ、ー、とカムデン石のところにサンプルを持っていくんですけどこの途中ぐらいまでしかまだ私もやってないのでもうほぼほぼ初見のところに近づいてきましたねこいつね生きてるんですよあら死んだ トウーラーだ。 前蹴りが強くなるとかっていうスキルはないですかねこれあるとありがたいんだけど歯、はあ、ボロボロじゃないこれもうほぼほぼ使い物にならなくなってきたなドロップ で追いいいいですねいいコンボこれがね何すごい声してるけど、okay. ここからほぼ初見です、okay. ほぼというか初見ですね